やはりこれが韓国の本音なのでしょうかどうも、政治いろいろの学部です。北朝鮮との統一を目的としている韓国の国家行政機関統一部。その統一部参加の機関が主催する講演にて、物議を醸す発言が飛び出たようです。 朝鮮日報の記事を引用します韓国統一部の参加機関が主催する講演で、在韓米軍はアメリカが中国を牽制するために駐留しているもので、アメリカは北朝鮮の脅威を煽っているという趣旨の講演発言が飛び出したことが分かった。野党国民の力の張テヨン議員室が 17日に明らかにしたところによると、統一部のチョルラナムド統一教育センターが主管した平和統一リーダーシップアカデミーで、ウォンガン大学名誉教授の A 氏が今年6月10日に講演者として登壇した際、質疑応答で、北朝鮮の国内創生産は韓国の国防費にもならない。そのような北朝鮮を相手に、 アメリカ軍がいなければならないなんて話になるものかと述べた。さらに、アメリカが平和協定を結ばないのは中国のせいだ。在韓米軍が残るには北朝鮮の脅威を煽らなければならない。これが戦争を終わらせない背景だ。北朝鮮の核兵器のせいで戦争が終わらないというのは話にならないとも語ったという。A 氏は、 2014年の統合進歩党伊即期元議員による内乱陰謀事件控訴審の第8回後半に証人として出廷し、韓国海軍哨戒艦天安爆破沈没事件は、韓国とアメリカが大規模な軍事合同演習を北朝鮮の目と鼻の先で行おうとして、北朝鮮を刺激して起こった。ヨンピョンド 攻撃事件も同じだだと主張した人物だチョルラナムド統一教育センターが昨年9月に制作したオンライン教育動画資料 9.19 軍事合意2018年9月19日の南北首脳会談で合意した平壌共同宣言2周年と韓半島朝鮮半島平和の現在と未来にも A 氏の主張と同様の内容が含まれていた。市民団体の代表 B 氏はこの動画で、米韓合同軍事演習を来年すれば南北関係と韓半島平和プロセスにマイナスの影響を与える可能性が高くなると言った。また、9.19 軍事合意で設定された飛行禁止区域対象に、機関も含まれている。北では ビラが飛んできたという話を聞いたことがないが、こちらでは一部の脱北者団体がビラを撒いている。これは今年南北関係を悪化させた直接の原因だと述べた。動画投稿共有サイト YouTube に投稿された23分間のこの動画には、北朝鮮による銃撃挑発行為などに関する言及はなかった。チョルラナムド統一教育センターは、 昨年5月から社団法人我が民族が委託運営している。我が民族が統一教育センターを運営していた今年2月、韓米合同軍事演習中止共同記者会見に参加したり、公式 Facebook に国家安保法廃止の請願を促す文を掲載したりした。国立統一教育院の地域教育センター運営マニュアルには、 統一教育の基本的な原則を盛り込んだ法令を遵守するよう書かれている。統一教育支援法第3条第2項によると、統一教育は個人、党派的な目的のために利用してはならないことになっている。統一部は、チョルラナムド統一教育センターに対し、2020年に1億4900万ウォン、約1500万円、 2021年に1億9000万ウォン、約1800万円と、2年で約3億4000万ウォン、約3300万円を支援したと言われる。張ヨン議員は、地域統一教育センターが、本来の目的とは違う誤った思想教育や理念広報のアジトとして利用されないよう、統一部の責任ある、 改善策整備が急がれると語った。とのことです。記事の中に出てくるチョルラナムドとは韓国の行政区の一つで、韓国の南西部に位置します。このチョルラナムドと隣のチョルラプクと、クアンジュ市、チェジュ特別自治道を合わせた地域が、李氏朝鮮時代の行政区分である朝鮮八道の一つ、 チョルラドと呼ばれる地域になります。韓国内では極右とされている人たちが集まる掲示板サイトの代表格、日韓ベストストア、通称イルベでは、たびたび嘲笑の対象とされ、パスポートのいらない外国、裏切り者、売国奴などと揶揄されています。そのチョルラドの中心都市、クアンジョン市は、韓国では左派勢力の聖地とされているようです。 1980年5月、海原軍に対する武装放棄であるクワンジュ事件が起きた地だからだそうです。クワンジュ事件のあらましは非常に複雑であり、率直に言えば民主化を阻むためにクーデターを起こした韓国軍部に対して民衆が放棄した事件がクワンジュ事件であると言われています。この放棄事件が起きたからといって、なぜクワンジュ氏が 左派の聖地なのなかかはちょっと分かりませんこのクアンジョ事件の担い手が60年70年代の日本における学生運動の担い手と同じようなものなのでしょうか。であれば理解できますね。日本でもいわゆる学生運動に没頭した世代はいまだに左派が多いですからね。が、クアンジョ氏、ひいてはチョルラと全体が 多勢力優勢な土地であることは紛れもない事実でありイルベに集う韓国内ファネットユーザーから不別や嘲笑を受けるのは確かになという気がしますそのチョルラナムド統一教育センターで開催された集まりで在韓米軍はアメリカが中国を牽制するために駐留しているものでアメリカは北朝鮮の脅威を煽っているという発言が出たということは すなわちこの考えこそが韓国左派の率直な意見ということなのでしょう。彼らとしては北朝鮮は何も悪くないという考えが根本にあり、悪いのはアメリカ及び在韓米軍という考えしか持てないのではないでしょうか。在韓米軍がいなければ北朝鮮と韓国は仲良く手に手を取り平和礼に統一できるはずだ。 というのが彼らの主張なのではないかと思われます。自衛隊を敵視している日本の左派にどこか相通じるものがありますね。一体左派とは何を理想としているのでしょうか。在韓米軍や自衛隊の武力は憎むべきもので、現在進行形で軍事政権を樹立していると言っていい北朝鮮の武力は綺麗なものとしているその根拠が全くわかりません。 詰まるところ、韓国の左派も日本の左派も目指しているものは地獄の崩壊しかないのではないでしょうか。左派が全世界的に衰退し理解を得られないのはこの根本に潜むであろう危険思想に原因があるのではないかと思われます。地獄の崩壊を無意識に望んでいるその破壊的思想、実はそれこそが在韓米軍よりも自衛隊よりもはるかに危険な 軍事行動につながるという単純な考えになぜ左派は至らないのでしょうか。日本にも残念ながらこういう思想を有していると思われる団体が存在します。立憲民主党と共産党です。今回の衆議院選挙では、是がでもこの二つの自在錯誤の政党に勝たせてはならないと個人的には思いますね。ということで今回の動画は以上になります。